<笑><笑>これ無人島バレちゃうなーと思って<笑>一番やばいなと思って言ったら店の場所バレていいんですけどね店の場所バレないしてる逆に、ね、<笑>バレないとヤバいですよね<笑>はいどうもどうも<笑>サブチャンネルなんですけどはいはい無人島から帰ってりまいっまいっ帰ってこれなんですねはいであのもうすぐ戻さなきゃいけないですよねえそうだすね僕らのあの毎日投稿がまたスタートしたときに、はいはいはいはい、金髪だとイきってるんじゃないかって思われたんです<笑><笑> そうっすね怒られちゃうんですぐ来るのもそうと思ってはいはいはい早速来てくれたそうですね<笑>すぐ戻してくれ<笑>ありがとうございま す,、はい、そうそうす了解ですはいよろしくお願いしますじゃあやってみましょうはい、はい、じゃあ準備しまーすはいっすでも海水浴びなかったんですよ頭はあそうなんですかはいえけど入りはしたんですか 足は入りましたね。えー、えーえー。寒い。寒さ。寒さがです。びっくりしました。あ、寒いんだ。<笑>あれ、今ちょっと寒いですか。あー、まあ、沖縄より東京の方が高いです。<笑>えマジで沖縄超寒かったですよ。もう。もう染められないっすよ。や、ね、染めらく<笑>どんくらい染められないですか。二<笑>年ぐらい。え。 そんな染めらんないでら い, 染めらんないですかかはららいい染めらんなってなっ染めるのまてくれる人のところで染めます。<笑>ね、<笑><笑>もう死死にますよ死死んでもももいいいななら染めまます<笑>髪がってって、ね、<笑><笑>もうもっってかだサババイルしるちゃいますよ。 進めていきます。はい、お願いします。美容室あるあるで。 この状態で放置されるときありません な, て<笑>そのなんか、髪の毛、顔当た、顔、顔だけさらされて、はい、じゃあこの状態でちょっと待ってくださいってあるじゃないですか。<笑>まあまあまあまあ、めっちゃ恥ずかしい的に。<笑>いや、けどね、ありますよね。<笑>ねしょうがないな、もちろんわかるんですけど。<笑>この状態で放ってかれたとに<笑>、はい、僕一回、トミーさんですよねって言われたんですよ。<笑>死のうかなと思いました、ね。<笑><笑><笑> もう完璧ですよ<笑>すげえこんな黒<笑>くなる、ね、じゃああの、さっき話したほほばオイルを、はい、いや、ありがとうごいうなんか僕、あとオールバックで動画出てますね<笑><笑>オールバックで動画出てるし、髪の毛の痛みが全部治りました治ってない<笑>治ってないっすよ、なんか治りましたよね、完全に手触りが良くなってるだけです<笑>ので、ほほばオイルなんですけど、つけすぎちゃうと、はい、あのベタついちゃうんで、はい、ほんのちょっとで大丈夫で、は、す、い。はい そうです基本的に今日からやりますで毛先をメ イ, メインにで上の方はほんと軽くでいいんであんまりこうつけすぎちゃうとほんとなんか一日お風呂入ってない人みたいならい、はい、無人島無人島の僕ですね<笑>なっちゃうんで、はい、そうです はい、ということではい、ありがとうござい ま, にましたお疲れ様でしたトありがとうございましたト<笑>一回で、ね、一回えー、やっぱ黒の方が僕も落ち着くんですよ、うんうんうん、全然黒の方が落ち着くんですよ、ね、いや、もう今もう指も通るんでうんうんうんうんトだいぶ解決したわけじゃないだいぶしましたしえ、お客さんの中でト<笑>はいはいトどんですか今年入って何番目にいたんですかいや、多分、いや、一位です<笑> 1位っすねそんなヤバいんだろうな<笑>ありがとうございます本当 に, にはい、ありがとうございましたということでサブチャンネルで黒染めしてみました、はいえっと、マーシーさんのチャンネルを下に貼っておくので、はい、ぜひそちらもチェックしてみてくださいということでありがとうございましたはいありがとうございました